おーここに警視軍がある。見えんも。<笑>はい、こんな警視軍 行, 行ってみましょうか。これ警視軍なんのかね。警視軍なんの。まあ、こぼりじゃあるけどね。天井線がないんだけど。 ケイイこうやろこれは十年ちょっと前ぐらい。入ったことあるこうね。アルビーあのね、石型、あるある、あれね、見たことある、はい。間違いないわ。あれ関係ないですやけどね。 一瞬くぼろぼろしてるんだけど、大きいのが。これ、コフンかね。大きなコフンが、右も左も。 右も左もあるねんけど石字が見えんのかねあれあいつないここやああもう崩落しましたか大きいんだけどね崩落しましたか 暴落しております。その反対側はどうなってるんだこれはねこっちに回復するのか回復してるのかなあしてるんだけどね あら大きいねこれも入られませんのか入ってあけませんのか大きいけどねこれかなり成功作られてるね残念やけどね入られませんわ そういうねらべった石が多いんだけどね天獣石は1個だけ抜けてんだよな天獣石はこれあら大きい見れませんか高さも3メートルほどあるからねこれ1個だけ天獣石どこ行ったんだろう 外されましたか大きいですよこの頬もはいありがとうございましたこの上の石はすごいんだけどね石がゴロゴロしとんだけどほんまに大きいのが。 古墳を作るのはもってこいの石がねあ大きな古墳があるんだあ素晴らしい古墳が入れませんかこの天井石がちょっと外れてるで、ね、これは 奥, 奥石も外れてるのかな、奥石も ここ、ほうじでてかここはおお、大きいね最上変化。はいはい、いいですよ大きいしつくっくれてるけどえーと、かさ袖かな、わからんなこれは両袖かもしれん な, いな あーすごいね。ここだいぶ後がね、かなり切ってくれてるからね。これがもう典型的な天井でしたね。こんなんか多 い, いんだけどね。はい、ありがとうございます。石がいっぱい積んであるんだけど、あこ こ, にもここにもあるのか。あらあら。残念なことになってんね。もう破壊されて。 天井石も見当たらんがね。ね、これやろ、こっちもそうやな、これ。破壊されてますね、小さいけどね。石ゴロゴロです。 はい、ありがとうございます。軽石くんでございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。軽石くんでございました。